羽生結弦が観客に伝えたい思い。フリーへ向けて膨らむ期待。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。3月25日、世界フィギュアスケート選手権の男子ショートプログラム、SP で3連覇を狙うネイサン・チェン、アメリカを抑え、羽生結弦が主位発進した。は昨年12月の全日本選手権後に大技のクワッドアクセル。 4回転半ジャンプの練習に取り組み、世界選手権のフリーで入れることを検討していたという。しかし、大会のギリギリまで粘ったものの、出発の数日前に断念。そうした経緯の中で、今大会には勝ち負けを過剰に意識することなく、納得できる演技をするだけというフラットな気持ちで臨めたのだろう。その様子は、初日の公式練習後の表情からも、ひしひしと伺われた。 スウェーデン・ストックホルム到着後、落ち着いた雰囲気を見せていたハブ。SP 当日の公式練習の曲掛けでは、4回転倒ループが少し前につんのめる着氷になり、3回転倒ループをつけていた。前日の曲掛け練習でも、やや力を使うジャンプと感じさせ、感覚を完璧には掴み切れていないように見えた。本番前の6分間練習でも落ち着きは変わらなかった。気負わず、冷静に。 とやるべきことをこなす。それでも、演技のスタートポジションに立って滑り出した時には、体に少しだけ硬さがある印象だった。ハブは SP 曲、r e t Me Entertain You について、こういう時代だからこそ、皆さんに楽しんでもらえるものを、と思って選んだと説明する。ロックの音を感じながら、曲が持つエナジーを身体全体に行き渡らせて表現したい、と、今回は、無観客開催で、 お客さんがいなくてコネクトするのは難しいですが、一つ一つの振り付けにもお客さんにつながるようなものが多い。このプログラムの魅力だと思います。ハブはそう語った。その思いを観客席にはいない、テレビ越し、インターネット越しの人たちに感じ取ってもらうために、何一つ書けない流れのある演技にしなければならない。それが、ハブは世界選手権に来た意味だった。心の中にある思いの強さが、 ハブを緊張させた部分もあっただろう。だが、その硬さも最初の4回転サルコンを決めた後にはほぐれ始め、次の4回転トーループプラス3回転トーループをきれいに着氷。後半のトリプルアクセルも 3.54 点の加点を取る、大きさがあるジャンプにした。全日本選手権で0点と判定された足替えフットシットスピンも丁寧にこなしてレベル4。ステップシークエンスはキレとメリハリのある滑りで、 最後はコンビネーション、スピンで締めくくった。ノーミスの演技に、ハブは気持ちを抑えながらも、納得の表情を見せた。全日本よりリラックスしているところもあり、逆に緊張しているところもありました。もっとよくできたところは多々あると思うけど、演技内容自体は満足しているし、今日は今日で出し切れました。そう自己評価した演技の得点は 106.98 点と、周囲の期待ほどには伸びなかったと言えるだろう。 技術点は自己最高の 111.82 点を出した2020年の四大陸選手権と比べれば低かった。4.43 点と 4.21 点の GOE、出来栄え、加点を得た四回転サルコウと四回転トーループプラス三回転トーループは今回は 2.22 点と 2.99 点。特に四回転サルコウは加点も2点と3点がほとんどで2名のジャッジは0点をつけた。 いつもより氷辺を多く巻き上げる着氷になったことが、その評価につながったのかもしれない。コロナ禍でコーチがいない一人だけの練習で作り上げたプログラムであり、試合で演じるのはまだ2回目。完成度を高めきれていないという事情もある。ハブの3人後に滑るメイサンチェン、アメリカは1月の全米選手権では非公認ながら SP で 113.92 点を出していた。 彼が110点近くを出してくる可能性は高く、リードされる可能性はあった。だが、ジェンは最初の4回転ルッツの回転が4分の1足りず、転倒するスタート。その後もスピードに乗らない滑りが目立ち、トリプルアクセルは決めたものの、フライングシットスピンでは途中でよろけるいつもにはないミスもあった。演技後半で4回転トーループププラス3回転トーループを、 基礎点が 1.65 点高いフリッププラストーループに変えて成功させたものの結果は初の100点台に乗せた鍵山雄心にも及ばない 98.85 点の3位にとどまった。ハブは18年平イ五輪後の世界選手権とグランプリファイナルでの2回の戦いでチェンに敗れた。共にハブに SP では勝利を意識する気負いが見え空回りする形でミスをして大差をつけられる展開だった。 だが、今回は 8.13 点差をつけて27日のフリーに臨むことになる。チェンが大会開幕時に提出したフリーのジャンプ構成は、4回転はフリップとサルコウ、トーループ2本の4本だった。だが追いかける立場になった今、本番ではルッツを入れて4回転4種類5本の構成にして巻き返しを狙ってくる可能性が高い。ハブはフリーへ向けて、気負う様子もなくこう語った。 フリーでも表現したいことや自分が目指している演技を一つ残らずここに置いていけたらなと思っています。全日本の時より精神的にも安定しているので一つ一つを丁寧にして曲自体またはプログラム自体から感じる背景だったり皆さんの中に残っている記憶だったり思い出だったりを少しでも想起できるようなプログラムになったらいいと思います。 勝負を意識しすぎることなく、ありのままの力で滑り切りたいという思いを強くするハブ、フリーでどんな演技を披露してくれるのか、期待が膨らむ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネ